Thank、you Boom <music> boom. ヶ月ぐらいこの子一緒に住んでるなんですけどあもりくんねで変わったことはねすごく多くてあのまずはなんかすっごくママっぽくてな感じでカメラも買ったんですよ部屋を見るためねであの猫は何してるとか元気なのかすっごく心配になって「っ行きたいの?」 行のはい。い っ, ってらっしゃい。ね<笑>、えー、っとですね。なんかあの2日間はどこに泊まったらすっごく心配になるんですよ。あ、早く帰らないとダメだね。寂しいよね。とか、結構前が逆に寂しかったから、外が結構いたんですよね。うらうらしてて。 なんかあんまり帰りたくないみたいな気持ちになったんですけど今はもう少し帰るようになってもだったしでなんかああのあご飯出なくちゃいけないねとか一緒にあのスマホもすごく見る時間がすっごく減ったんですよやっぱり前がちょっと寂しかったしずっと一人だったから ず, ずっと見てたんですけど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 で、ワン ル, ルームだから、スペースが狭くて、うううるさーって思って、今はだんだんに私のことを慣れてきて、何時か何時までは寝れるのはやっと分かってくれたんだけど、1か1ヶ月ぐらいは結構、もう前ゆるぐらいが4時間か5時間しか寝れなくて、ちょっと、 あやばいでうんちもすぐ分かるようじゃなくてやっぱり一番最初あの仕事に行かなくちゃいけなかった時は寂しかったからあのおしっことかそういう自分 の, のやつがねわわってチラッと出だしてたからうわーちょっとねストレスになるんですけどそれは普通だと思うからその愛されるすごくもう毎日夜に寝てるから猫ちゃんが今いないともう完全に もう信じられなないしなんだよもう自分の息子みたいな感じになってるんですね結構なんだろうねすごく心がいっぱいあ癒されるって思ってあったかい気持ちになるんですね、うん、で自分の猫が、まあ、みんな言ってるのは自分のオーナーさんに似てるって言ってて確かに私に似てるちょっとって思ってたちょっ と似てる私のリズムに合わせてるんですよこの子がだからランランに大人になると私っぽくなる気がする<笑>うんあとは何があなたは何かな、まあ、猫ちゃんを飼ってよかったなって思う確かにもうお姓はねあのー、今、まあ、最近がちょっと 仕事がなくなってるっていうかイベントがなくなってきたから、まあ、結構家にいられる時間が多いんだけどあのテレビロケとかやっぱり2日間とか3日間だと友達がここに来てくれたりとか、あのー、エイサー出して出してくれたりとかここに泊まってくれたりとか友達がいるからそれは良かった。いないなととだしあと みんなケ、ケージ、大きなケージが使うじゃん。私はそれが全然考えられなくて、やっぱり、自由だし、普通の猫はね、元気だよ。すげえ元気だから、パパパ パ, パ、パパパ、ちょっとうるさいぐらいでやっちゃうんですけど、それがやらないと、すごく猫ちゃん大ストレスになると思う、動物として。うん、だから、一切ケージも使わなくて、あの、完全に自由にされてます<笑> そ れ, が そ, れそれでいい猫ちゃんも元気だったら私も元気みたいな気持ち今なってきてます。